稲妻の西の最果てに位置する渡隅島は文化や歴史自然環境も稲妻城と大きく異なる伝説によると魔人おろばしの島を守る石は雷神に殺された後とも三の宮家の血筋によって代々受け継がれているというその特殊な血を受け継いだ現渡隅島指導者こそ荒人神の御子である三五宮ここ見だ 万端出発しましょう三の宮ココミは渡ミ島の指導者であり三の宮軍の最高指揮官でもあるこのおしとやかな少女は戦略に秀で婦人編成の全てを知り尽くし水元素の力で兵をサポートする同時に指揮官である彼女は敵を一掃するため自ら戦場に出向くこともある 幼い頃から渡積島で海や魚に囲まれて暮らし水の性質を熟知しているチームにいる時チーム内のキャラクターが泳ぎに消費するスタミナを減らすことができるサンゴノミやココミの通常攻撃は水元素で形成した遊魚による最大3段の連続攻撃で水ダメージを与える。 銃撃はスタミナを消費し短い炎症をした後、敵に水範囲ダメージを与える元素スキルを押すとサンゴノミやココミは仲間を治療できる水元素の生命体バケクラゲを召喚し発動時に出順状態を自身に付与する一定間隔でバケクラゲは周囲の敵に水ダメージを与えかつ 周囲ののフィールド上のキャラ HP を回復する回復量はサンゴノミア・ココミの HP 上限によって決まるワタツミの力を降臨させ周囲の敵に水ダメージを与えサンゴノミアの水が凝集してできた未ライハゴロモを羽織る。 来衣状態の時産後の宮やコこコの通常攻撃銃撃および元素スキルで召喚した負けクラゲによるダメージがアップする通常攻撃と銃撃が敵に命中すると周囲のチーム全員の HP を回復するダメージアップ量と HP 回復量は産後の宮やコこコの HP 上限によって決まる ミライハゴロモはサンゴノミア・ココミの中断体制をアップさせ水面上を移動できるテンプル「ら」の中の玉串解放後、サンゴノミア・ココミが元素爆発を発動した時フィールド上に自身のバケクラゲが存在する場合バケクラゲの継続時間をリセットする 羽衣の澄んだ光の中渡墨の巫女に伝わる歌から力を集め己がものとする「天賦真珠の大歌解放」後、未来羽衣状態にある時 HP 上限を基準に通常攻撃と銃撃のダメージがさらにアップする上昇量は彼女自身の与える治療効果に基づく 一つ一つの戦いにおいて対局から細部まで全てを緻密に計画し兵たちに凱旋をもたらす会心率がダウンする代わりに与える治療効果がアップするテンプ真珠のお歌との相乗効果を期待できるだろう戦局は常に移ろいゆき勝敗は瞬く間に決まる仲間の生存を前提に勝つためには 戦況を冷静に分析し、危機に陥っても混乱しないことが肝心であると兵学を熟知する彼女はよく知っている戦闘中元素スキルによる化けクラゲで仲間の HP を回復し優れた水元素反応環境を創造してチームメンバーをサポートするまた自ら戦いに参加し元素爆発を放つことで はご羽衣により強化を得るその後チームメンバーと自身の化けクラゲと共に怒涛の構成を繰り広げれば勝利を手中に収められるだろう遥か昔魔人は深海の敵を倒し海の底で過酷に生きる渡ミ島の民を地上へ連れ出したその後神が彼らの信仰する タツミ大神を斬り殺しガイナスたたり神の怨念が残された人類の歴史を一つの戦いに見立てるなら神の考えは戦場の気候のように予測不可能で計り知れない天に轟く雷に対し神の意志を継いだ少女はこの地を一体いつまで守れるだろうか